今回は腹横筋をしっかり鍛える方法と反り腰を解消する方法というのを紹介していきます。そしてもう一つ足痩せ。これは足のラインが関係しているんですけども、多くは反り腰です。 これを解消しなければ足は細くなりません。この解消方法としては前腿のストレッチが代表的なんですけども実は前腿のストレッチではダメなんです。今回の動画を最後まで見るとお腹と足理想に持っていくためには何をすればいいのかというのが分かってきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは。タートルです。 今回はですね、お腹をへこませる腹横筋のエクササイズ、そこに加えて足痩せする方法とエクササイズを紹介していきます。必ず理屈と理論、理解してもらってエクササイズを取り組んでください。お腹が出ているほとんどの方は腹横筋が弱い、反り腰になっている、この2つが原因になります。このエクササイズをやった後に足痩せに効果的なメニューを紹介していきます。 前ももをストレッチしても足がなかなか細くならない。そういった方は必ず今回の内容が当てはまります。最後までご視聴ください。それではお腹から行きましょう。お腹をへこませるためには、息を吐く力、お腹を抑える力というのが必要になってきます。それは、息を止めて腹筋運動を行ったり、勢いよく体を起こしたりしていても、腹直筋だけを使ってしまって腹横筋が使えてないんです。今回は、息をとにかく吐いていくだけです。 一緒にやってみましょう。息を吐くポイントとしては、まず、ため息をついてみてください。はぁ、はぁ、って感じです。この時、通常の呼吸よりもしっかり息が吐けれてると思います。喉が開いて、大きく息を、はぁって吐くことができてると思います。この感じで、はぁーって息を吐きながら、息がなくなってからさらに、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、は, は, はって吐きながらお腹を、くっくっ、 くっくっくっとどんどんへこましていきます。息がなくなったらもう一度呼吸を吸って、同じように息をはーっと吐き切ってなくなってから、はっはっはっはってどんどん吐きながらへこましていってください。これを30秒です。お腹が伸びていてはへこましにくいので、足はカエル足でおへそを上に向ける感じでお尻を締めます。この状態からどんどんへこましていきます。30秒やってみましょう。それでは行きます。 スタートはぁと吐いて、なくなるまで吐いて、はっはっはっどんどんへこまして、なくなったら吸って、はっと一気に吐いて、どんどん、はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ、みんながらくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっ はい OK、あー今のでもね結構お腹が疲れたと思いますクックックってやることでねすごい腹筋の奥の方を使うことができるので、ね、これがおすすめです今度は横内腹斜筋外腹斜筋をしっかり使うことでウエストが締まっていくようにできます同じようにいきましょうこのまま横を向いて息を吐きます行きましょうスタートあっと吐いて。 はあ息が、ま OK、<fifty tops> <in> <Jaw> さあ反対いきましょういきますスタート どどんどん、ね、ウエスト締める感じではははは大ッハッタイでハァー ッ, ハッハ <nào> <笑> <Salz infused> <vivir> 死ぬかと思った あ, ーあれぐらいね息はかなき い, いけません次は反り腰になってしまう場合前腿が突っ張ってしまって骨盤を立てることができなくなって骨盤が前傾する膝がちょっと曲がる腰が反れて胸を張るこのような姿勢になってしまいますこうなると常に前腿に力がかかってしまって前腿が太くなる お尻がたるんでしまうっていう風になります。これを解消する方法としては、股関節が関係しています。なぜかというと、足のラインの綺麗な人っていうのは足細いですよね。足のラインが X 脚、O 脚の方は、どうしても反り腰になってしまいます。なぜかというと、一緒に立ってやってみてください。まず、足を閉じたままで骨盤を立ててみてください。 これがそんなに辛くないよ。前もも突っ張らないよって方は、あまり反り腰ではないです。骨盤が立てれない、もしくは立てるときに前ももが引っ張られるって方は、反り腰です。これがなぜこうなるかというと、股関節が内線してしまって、ももが突っ張ります。例えば、つま先を開いたままで骨盤を立ててみてください。さっきより楽だと思います。もしわかりにくい方は、少し膝を曲げて、 おへそを上に向けて、このまま立ってみてください。あまり前ももが突っ張りませんよね。逆にさっきみたいに足閉じて、少し膝曲げて、おへそを上向けて、膝を伸ばしてみてください。つま先開いた時よりも前ももが突っ張りますよね。じゃあ今度さらに、ちょっと内股にしてください。内股で、しゃがんで、おへそを上向けて、立ってみてください。膝伸ばしきりにくいですよね。あまり膝が伸びませんよね。骨盤立てた。 立ててしままうと骨盤がが前に向きたがりますよねそうなんです股関節が内側向いている人ほど反り腰なんです股関節がちゃんとまっすぐに向いてるよって方は足のラインがまっすぐになって骨盤が立ちやすいんですね骨盤が立つということはお腹も引っ込みますし前ももの疲労もなくなって足が細くなりやすいですこの方法としては股関節をとにかく外旋する動きが必要になります その動きとしては気をつけした状態から両足つま先を開く、閉じるこの繰り返しです骨盤は立てたままです立てた感覚わからない方は少し膝曲げてお尻を締めておへそを上向けて立ってくださいこの状態でつま先を開く、閉じるこれを繰り返すだけですこれを1分間これを広げる際にすねの横の筋肉がだるくなると思います もし辛いよって方は床が滑るのならば床を滑らして動かしてもいいです床が滑らない方は1回ずつ持ち上げて動かしてくださいこれ1分するだけで股関節のラインが整います反り腰改善につながりますいきましょうスタートただこのね動きを繰り返すだけお尻が出ないようにしてください をしっかり締めて骨盤立てた状態で繰り返しますこれはねまあまあ辛いと思います特に大脚エックス脚の方は辛いと思いますあまり辛くない方はね股関節の位置が正常にあります床が滑る方は足滑らしてもいいです これでね股関節周りがだるくなっていればうまく矯正していけてます頑張ってお尻の横がね効いていれば正解よし OK ーーお疲れさまでした今のメニューを行うことで反り腰が改善されてお腹も足も変わってきます頑張ってやってみたよ勉強になったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください